はい、えー、ではおまけの動画です、まあ、授業ではそんなに複雑な音声の編集は必要ないですけど例えばこんなことも簡単にできますよという紹介です。音声に、日本語の音声に何か効果音を入れたり環境音を入れたりするということですね。 なんか例えば、ちょっとざわざわしているところで喋っていたりね。そういう感じかなと思います。まず、じゃあ、これですね。レッドクールメディアを使います。ここにまず音声ファイルを入れますね。何にしよう。まあ、彩りの音声を入れますね。ちょっと大きくしましょうか。こんな音声。お久しぶりです。 お久しぶりですお元気です。はい、この音声ですね。はい、じゃあこ、この、これをちょっとざわざわしているところで話しているような感じにしています。まず、ね、何か効果音フリーとか、これで検索すると出てきます。何にしよう。ほら。えー、環境音にしようか。えー、どれがいいですか。 まあ、カンボジアはずっと夏ですから、ちょっと冬とかにしましょうか。いろいろありますね。あ、あらら。<笑>すいません、えー。何がいいかな。まあ何でもいいですね。宇宙空間。あちょっと、ね、ふざけている感じ。春の山。あ、いいですね。これはね。 はい。じゃあ、これをダウンロードします。まあ、ダウンロードしてください。スプリングマウンテン。はい。できました。で、ここに戻ります。そして、ここにもう一 つ, 一つできてるんですね。えー、っと、ここにもインポートしますね。さっきダウンロードしたスプリングマウンテンを 入れますで今全部入りましたけどちょっと 最, 最初から再生してみましょう。ででもちょっと後ろの音がうるさいから小さくしましょうかこれですねこれをこっちにすると小さくなる。じゃあこれで聞いてみましょうか。 はい。これで一番最初に戻りますよ。もう一回聞いてみます。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですかはい。おかげさまで。もういいですね。このぐらいで。ね。まあ、ここで、あの、音を調整できるんですね。はい。で、これでいいんですけど、この環境音はとっても長いですね。そうすると、このままダウンロードすると、 この環境音全部終わるまでがダウンロードされてしまいますので、切りましょう。でここでいいんですよね。音はね。ここで 切, 切ればいいんですね。この会話が終わるところで。じゃあ、ここに合わせて、ね、それはまあ簡単ですよね。切るのは皆さん。ね、ほいと。こうやって切って、ね、それで、 まあ、大体同じところでね、切ればいいんですね。ちょっと見えない場合は、あら、あら、切っちゃった。えっと、戻るときはこれですね。はい。えっとね、こうしたら、あ動かないか。はい、まあいいですね。じゃあ、これで MP3 にしてみましょう。さあ、聞いてみましょうか。 お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？はい、おかげさまで。あ最後ちょっと環境音が短かったですね。まあ、でもはいまあそこまでね。別にこれはおまけですからね。はい、これはねこういうことです。何かが始まりそうな感じがしますよね。こんな会話文にするとね。はいまあ、もし余裕がある人がいればいたらね。こういうことも。 やって遊んでみてくださいはい以上です